ス t e プ3ベル状態。この前には2キュ u b ットのステートを話したんですけれども、両親も釣りについてはどうなるのか。じゃあもうちょっと具体的な例を見てみましょう。重要なステートの種類はベル state と言います。4つのベル state があるんですけれども、基本的に、あの、parity と, としては 二つのキュービットは、A と B はイコールになっているか、と、いそは、は、ゼロか π になるか、その四つのケースに分けて、四つの、のは、ベル状態になります。今まで見たのは、のは、00 plus 11なんですが、これが、φ plus と、とのベルステートを言います。するんですけれども、いそだけは変更すると、00-1 になって、これが、 ファイマイナスとのステートになります。ですが、これが、左側のキュービットと右側のキュービットの状態は一緒なんですけれども、0か1か。ですが、えっと、異なる場合もあるんですが、えっと、ロ1、プラス、1、0の場合。これは、プライプラスの状態と言いますけれども、これも、一層変化 に, にすると、0、1、マイナス1に、1、えー、に 01-10 にすると、これが ψ- の状態と言います。この4つのステートは bell state と言います。これがいろんな使う手法があるんですけれども、例えばこれが、まあ、このコースは、量子コミュニケーションについてなんですが、量子コンピューテーション、量子計算について も, もう 使, う使う場合もありますしと、量子鍵配送とかの場合にも、あの、 こういうベル状態を使います。ですが、これが、まあ、さっきの言ってた例が、まあ、ちょっと複雑に見えるんですが、これが、コンピュータションのベース、計算規定で と, との言い方なんですが、そのベルベースがこういうふうにも書き直せること。で、まあ、もちろん、 計算規定 と, としては4つの広報があるんですが、00,01,10,11 なんですが、00の状態だったら、5++、5-water root 2には、こういうふうには書き直せることです。01の場合だったら、ψ++、psi- まあもちろん water root ールルー2なんですが、 1,0 だったら、Psi plus minus Psi minus これが位相には先のところと違うんですがで、1,1 の場合だったら、Psi plus minus Psi minus にするとまあ、こういうふう に, うにはその4つのの b e ベ l b ベを使ってその4つのベル状態を使って4つの計算規定を書き直せることですそうするとまあ もうちょっと汎用的な2キュービットのステートにすると、とまあ、この場合には、α00 プラス β01 プラス γ10 プラス δ11 は、これが、ψ と言います。すると、この00は、φ プラス、プラス、イマイナスにすると、まあ、えっとちょっと、台数やってみると、 最初の、えっと、ファイプラス の, の状態が、えっと、アルファプラスベータワーダルルート に, に, に, になって、ファイマイナスの状態はアルファマイナスベータ に, になって、プサイプラスはガマプラスデルタになって、プサイマイナスはガママイナスデルタにはすることになるでしょう。というわけは、はこの汎用的な2キューブステートは、は 計算規定も書けるし、えっと、ベ e の状態を使って、それも、規定としては、規定セットとして使って、それも書き直せるんです。もう一つの使い方があるんですが、えっと、ベ e 規定としては、それが測定も可能です。まあ、えっと、例えば、この状態、ね、先のスライドの状態が、この4つの term が入ってるんですが、 それが確率的には、いつも の, の使っている絶対値を使って、とアルファプラスベータ絶対値の事情、割る t e が、それがファイプラスの確率にはなるんでしょう。まあ、3つ繰り返すと、とこれがその4つの状態には同じ風にはなるんでしょう。で、 このベル測定が、えっと、いろんな通信のプロトコルに使っているんですが、特には、量子状態のテレポーテーションと、あの、entanglement swapping という、という手法が、なんですが、それが、アオグリズムなんで、それが、えっと、今後のレッスンに説明します。で、えっと、ローカルの場合にはちょっと見てみましょう。 一つのキュービットだけを測定すると、まあ、それがローコルメジューメントといって、それが、えっと、一つのキュービットだけの状態の情報になるんですが、例えば、この Bell State を使いましょう。5 plus が 0, 0, plus 1, 1なんで、左側のキュービットか右側のキュービットだけを独立 で, であと測定すると、まあ、例えば、X の規定で測定すると、と プ ラ, ス1とプラス1の出てくる確率とマイナス1の出てくる確率は2つとも 50%、2分の1になります。Z の状態と Y の状態に測定するとそれは全く一緒。プラス1の状態かマイナス1の状態に測定の結果になることは全ては 50% になります。つまり、 A の, の測定の規定としては、何でもの規定を使えば、プラス1とマイナス1の出てくる確率はすべては 50-50 なんですが、すると、B 側で見てみるとと全く一緒なんですが、書く状態については出、て出てくる測定の結果が、それの確率が 50% です。これも、 B の規定いや、測定の規定に問わずに、そういう状態になるでしょう。つまり、結果が完全にランダつまり、情報は持ってません。何も知識はない、その状態については。一つだけ、A のキュービット持っているかか、B のキュービット持っているかか、それがインフォメーションにはなりません。情報にはなりません。つまり、 密度行列で書き直すと、各キュービットの密度行列が0プラス1の2分の1にはなるんでしょう。まあ、このキュービット合わせて、独立ではないんですけれども、このキュービット合わせて、このグローバルステートには、あの、 フール状態になるんですが、えっと、各キュービットについてはそのローカルの情報、ローカルインフォメーションがないんですね。A のキュービットは ROA と, と, とのは書ける、書けますけれども、B だったら ROB は書けますけれども、A だけ持っていれば情報にはならないし、B だけ持っていれば情報にはならないし、けれども、一緒に、二つとも持っている と, と、その状態が、が 完全の状態になっていて、それが、えっと、情報 が, が完璧になります。